羽生譲る、新年の抱負明かす、2023年も、真を持って、進み続けます。ご視聴ありがとうございます。早速、今日も羽生選手のファンへ、情報をご提供させていただきます。2014年ソチアンド &18 年、タイラー・マサゴリンフィギュアスケート男子金メダリストでプロに転校した羽生譲ー二十る、28、が1日、自身の SNS を更新し、 新年の抱負を綴った。自身の公式インスタグラムと公式ツイッターに紅白歌合戦の冊子を持った写真を2枚投稿。その上で明けましておめでとうございます。2022年もお力をたくさんいただきました。2023年も芯を持って進み続けます。皆様にとって幸せを感じられる一年になりますように。 ハニューると意気込みを示した。この投稿に対し、ファンからは、推しから年末年始のメッセージが届く世界。プロ最高や、ありがとうプロアスリートハニューがいる世界。こちらこそ、たくさんたくさん力をいただきました。かわいい。白フーディ最高などと歓喜の声が聞かれている。昨年7月にプロ転向を表明し、同11一。 12月に自身初の単独アイスショー、プロローグを開催。現在は2月26日に控える東京ドームでのスケーター史上初となる単独アイスショー、ギフトに向けて準備を進めている。トースポウェブ。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。